皆様こんにちは本日は Zoom で iStudio を使った会議の様子を見せしたいと思いますまずこちらに見えているのが私の目の前にあるパソコンで表示されているパワーポイントそして真ん中にはこの目の前にあるカメラそしてこちらこちらは Zoom の様子になります こちらの声聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、ありがとうございます。そして相手にはこのようにアイスタジオの映像が見えていることがわかります。では接続がどのようになっているかお見せしたいと思います。音響ミキサーはこちらヤマハの A G 零六を使用しております。こちらはアイスタジオに音を送りながら同時に ズームにも音を送ることができるため、こちらのミキサーを使用しております。そして、映像をどのようにして送っているかと言いますと。この銀色の U. S. B. キャプチャーを使用して。アイスタジオの映像をズームにも送っております。以上で、ズームを使ったアイスタジオでの会議の様子。を終わりたいと思います。 ありがとうございました。